宮本君、えー、日本共産党の宮本たけです、えー、大阪府豊中市の国有地売却問題、えー、これは実に不可解なあの、えー、事件でありますこのパネル一を見ていただきたいと思うんですね今回のこ の,、えー、この青い線で、えー、囲まれたところは豊中市が2010年3月に 防災公園として14億2300万円で購入した土地であります右側の赤い線で囲まれた土地が今回学校法人森友学園が小学校用紙としてわずか1億3400万円で購入した土地であります今回のこの赤い土地はですね2011年7月森友学園よりも先に別の学校法人が購入を希望していた事実がありまして この学校法人は、朝日の次材に対して、当時、5億8000万円を提示したが、国側はその価格では、低すぎるとして折り合わなかったと、こう答えております。それが、昨年6月の20日、この土地がわずか1億3400万円で森友学園に売却をされました。パネルのこの2を見ていただきたい。えー、その流れをですね、えー、パネルに示したものが、 これでありますなぜこんなに安いのかといえばまず不動産鑑定士が鑑定した土地の時価は九億五千六百万円でありました地下埋設物の撤去費用として八億一千九百万円の値引きが行われて一億三千四百万円に下がったわけですねこの八億一千九百万円もの値引きは国土交通省大阪航空局が行った計算でありまして全敷地の約六割 5190平米について、杭を打つところで 9.9 メートル、その他のところは 3.8 メートルでまで地下に埋まっている廃材などのごみを全部取り除いて、1万9500トン、ダンプカー4000台分の埋設物を運び出し、処理をした場合の計算になっております。この8億2000万円の値引きについて、大阪航空局は、なぜこのような地下埋設物の撤去、 処分費用の見積もりを行いままししたか佐藤航空局長お答え申し上げます本県土地の地下埋設物の撤去処分費用について、大阪航空局では、近畿財務局からの依頼を受け、近畿財務局と協議、調整を行いながら、本県土地が小学校用地であることも勘案し、 当該土地を瑕疵のないものとするために必要となると考えられる地下埋設物の撤去処分費用の見積もりを工事積算基準に基づき行ったものです、すなわち土地の価値を算定するにあたって想定しておくべき地下埋設物の撤去処分費用を見積もったものでございます委員長山本君、小学校用地であることを勘案し、学校前提として瑕疵のないものとする、これがこの見積もりの根拠なんですね。 ではまず、基本的な事実を確認いたしますけれども、近畿財務局および理財局は、現に森友学園が大阪航空局の見積もりどおり、千百九十平米について、杭を打つところ点九メートル、その他三点八メートルの深さまでのすべての埋蔵埋設物を取り除き、一万九千五百トンもの埋設物を運び出し、処理をしたと、このことを確認をいたしましたか。 佐川理財局長お答え申し上げます先ほどから申しましたように、本件はです、ね、まさに不動産売買価格、不動産鑑定価格から、住宅費用、撤去費用を控除しました時価で売却したものでございまして、実際に撤去されたかどうかにつきましては、契約上も確認を行う必要なく、詳細については今、承知でございます。 宮本君驚くべきことにです、ね、八億円以上もの値引きをしておきながら、近畿財務局も大阪航空局もそもそも確認すらしていないと、その必要すらないという答弁なんですね、現に森友学園の籠池理事長は、ラジオのインタビューで、運動場の下は取り出さなくていいんですから、触っていないんだから、そこにお金がかかることはありません、こうはっきり述べております。 このパネル3を見ていただきたい。8億2000万円の値引きは、ごみの撤去費用でありますけれども、このうち校舎の立っていないところ運動場などはやっていないというんですから、先日の国交省への私の答弁によりますと、その分だけでも森友学園はこの土地を3億6千万円も安く買った計算になります。しかもですよ、それ以外も実際にどれだけあったのかは、 先ほど答弁があったとおり、把握も確認もやっていないし、する必要はないと、こういう答弁なんですね。ではですね、先ほど航空局が答弁した、学校を前提として、瑕疵のないものとするために、必要となると考えられる、この撤去費用、処分費用、がいかなるものであるのかということを聞きたいと思うんですね。今日はあは文部科学省に来ていただいております。大阪航空局が見積もったように、この土地にですね、 廃材や靴、タイヤといった生活ごみが埋まっている場所、ここには規則位部分は 9.9 メートル、その他のところは 3.8 メートル、全部土を取って、それらの埋設物をふるい分け、1万9500トンの埋設物を取り除かなければ、学校の講師として認められないと、こういうことですか文部科学省文教施設企画部長、山下修君。大 臣, 大臣、え松野文科大臣。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 学校設置者等に周知をしておりますが、まあ、いずれにしても法的な拘束力はないというものでございます委員長、宮本君ないんですねガイドラインはあるけれども法的な拘束力はないとこの土地にあったなみ鉛や火葬等の土壌汚染は既に処理済みでありまして値引きの八億一千九百万円には一切入っておりませんそして大阪航空局が見積もったような 八億二千万円もの工事をしなくても学校は十分建てられることがはっきりいたしましたそうなると今回の八億円値引きほど不可解なことはないんですねしかしこのようなきっかえなことは政治家の関与なしには起こり得ないと私は思いますそこで聞くんですけれども近畿財務局は売買契約前に森友学園側と 土地価格や除去費用についての価格を提示し値引き交渉を行っていた事実は絶対にないと言い切れますか佐川理財局長、えー、近畿財務局から学園側に対しまして法令等に基づく契約手続きの前に本件土地の鑑定価格等につきまして示した事実はございます 宮本君具体的にいくつか聞きたいと思うんですね、2015年の9月4日、午前10時から12時の間、近畿財務局9階の会議室で、近畿財務局は森友学園側と売買、価格の交渉を行ったのではありませんか。 佐川理財局長お答え申し上げます今の細かい会議の記憶について手元にございますのでちょっと確認できてございません宮本君わか私が入手した資料によりますとその二〇一五年九月四日 森友学園の建設工事を請け負った木原設計の所長、中道組の所長と、近畿財務局の池田統括管理官、大阪航空局の高見調整係が、近畿財務局の旧会議室で会合を持っております。土壌改良工事の価格をめぐって交渉したのではありませんか、このときの交渉内容を明らかにできますか。 佐川理財局長お答え申し上げますあの国有財産の管理、処分につきましてはです、ね、一般的に先方といろいろな、その特に地方公共団体も含めて、随意契約を行う場合については、いろいろな手続きの進め等の会議を開くこともあろうかと思いますが、今、ご指摘のお話につきましては、確認しておりませんし、しんでません。 宮本君確認していただけますかいや佐川理財局長理大局長、先に失礼いたしました誤尾をはっきりさせていただきます、えー、通告もありませんし、えー、今のようなご指摘については、えー、確認できておりません宮本君確認しますね 佐川理財局長。あの そ, そのようなです、ねえー、個別の会議はたくさん開かれると思いますので、えー、そうした交渉局については残っていないというふうに思われます残っていない、残そんなこと言っち宮本君。残っていない、調べようがないということを言ってるんですか、それは。佐財局長 かししこままりた。確認させていただきます。委員長宮本君確認をしてくださいね、私が調べたところでは、その2015年9月4日の会合では、埋設物撤去費用の処分価格が具体的に出されて、撤去費用や土地の価格などについても検討しております。例えば、その場で近畿財務局は、建築に支障ある産廃及び汚染度は可視に当たるため、 費用負担義務が生じるが、それ以外の産廃残土処分が通常の十倍では、到底予算はつかないが、借主との紛争も避けたいので、場内処分の方向で協力お願いしますと語るなど、かなり具体的な埋設物の処理内容、費用について、詰めた議論をしております。資料によると、業者からはかなり高額な処理費用が提示されております。このような交渉があったと。 いうこととは事実だと思うんですね、えー、交渉記録そのものを私に提出していただけますか。佐賀理財局長いずれにしても調査をさせていただきます委員長宮本君。近畿財務局が昨年6月に売買契約を締結した国有地の売却に関する交渉記録も、今言ったようにあるかどうか分からないという答えでありました。 あのこの記録、えー、交渉記録、あるいは面会記録、がれすべて残っておりますね佐川理財局長。えー、昨年6月 の, あの売買契約の締結に至るまでの財務局と学園側の交渉記録につきまして。 委員からのご依頼を受けまして、えー、確認をしましたところ、えー、近畿財務局とお森友加園の、えー、交渉記録というのはございませんでしたでお、えー、宮本君いつ廃棄したんです か,、ま、たか佐川理財局長<笑>お答え申し上げます、えー、面会等の記録につきましてはあ財務省の 行政文書管理規則に基づきまして、えー、保存期間1年未満とされておりまして、具体的な廃棄時期につきましては、事案の終了ということで取り扱いさせていただいております。従いまして、本件につきましては、平成28年6月の売買契約、えー、締結をもちまして、すでに事案終了してございますので、記録が残っていないということでございます宮本君。驚くべき答弁ですね 6月の20日に売買契約をパワーしたら、その日のうちに処分したということですか、そんなな、国民全く納得できないですよ、そういうことですか。佐川理財局長 今申し上げましたように、売 買, い買い契約締結をもって事案終了しているということなので、当日、その日かどうかは別にしても、速やかに、えー、事案終了で廃業しているということだと思いますので、記録は残ってございません。宮本君。先ほど、総理もですね、会計検査院が調査を行うだろうと、こういうふうにお触れになりました。今日は会計検査院に来ていただいております。昨年売買契約をした この本件について、2016年度決算報告の対象となると思うんですけれども、すでに会計検査は終了しておりますか会計検査院、川戸委員長。本件国有地の売却につきましては、一連の事実関係の確認をした上で、国会でのご議論も踏まえて、 正確性合規性経済性等の多角的な観点から検査を実施してまいりたいと考えておりますそして検査結果として国会に報告すべき事態があった場合の報告時期につきましては検査及びその結果の取りまとめに必要な期間を確保した上で報告したいと考えております委員長宮本君いやいやそういう検査をやるにあたってもですね、契約と同時に破棄したのでは 検査のしようがない、調査のしようがないじゃありませんか、隠蔽と言われても仕方がないと、そう指摘せざるを得ないと思うんですね。私は、この国有地の売却は世間の常識に照らしても、あまりにも異常だと言わざるを得ません。えー、委員長、事実を明らかにするために、私は当時の担当者であった近畿財務局の池田統括管理官、辰川俊明管財部次長と、当時の大阪航空局の 高み調整係を承認として党委員会に招致することを求めたいと思いますが、ご検討いただきます理事会で協議をさせていただきます宮本君。政治家が関与しているのではないかと、国民が疑念を持つのは当たり前だと思うんですね、えー、財務大臣ね、えー、それを明らかにする上でも、この取引に関わるすべての面会記録、打ち合わせ記録、まあ、今、廃棄したという驚くべき答弁でしたが。 あのまだ残っている電子データも含めてです、ね、すべて調査をして、すべて本委員会に提出していただくことを求めたいと思いますが。麻生財務大臣国有財産については、これは果日もご答弁申し上げましたように、いずれの場合においても適正な価格により処分を行うことが定められておりまして、時価による処分がなされてすでにおります。 本件につきましても、土地の所有者である大阪航空局から委任を受けた近畿財務局において、大阪航空局と協力して、適正な価格によって支部を行っているものと、私どもはそう承知をしております、ご疑問の点につきましては、先ほどの会計検査院等々 の, ごあのお答えだと思います。